クロスオーバーーバフォーエバーここからはなんと、はい、皆さんの考えてくれたセリフとゲストさんが掛け合うという、うん、スペシャルなクロスオーバーが楽しめるコーナーです。とはに輝く推しのあのセリフとの夢の共演が実現します。ははい、えー、今回は 岩見さんが、星の森千秋として、皆さんの考えてくれたセリフと掛け合ってくれますよ。そうなんです。ちょっと特殊なんですけど、うん、今回のセリフはあのあのとですですで す, ですです。<笑><笑><笑><笑><笑> ですね、うん。お姉ちゃんおなじみのセリフの間を埋めるセリフを募集してたんです、うん。はい、皆さんの考えてくれたセリフとクロスオーバーさせると一体どんな新しい世界が見えてくるのでしょうか、うん、ということでどうですかあのわかりますこのコーナーに少<笑><笑> な, なくわかります。<笑>いや楽しみですどんなセリフを皆さんが考えてきてくださったのか。の、うんうん、<笑>そうなんですと<笑>たバタすると思いますがいろいろ来てますんでね、はいうん。早速やっていきましょうかね。はい はい、まずラジオネームトシキックさんあのあの落ち着いてください往嬢さん大丈夫ですわかりましたか前の車を追えばいいんですねですです<笑>おおすごいタクシー運転手さんですが修羅場ばかりに遭遇してる<笑> どこに行くんだろう<笑>、どこに行くんだろう<笑>、前の車を追うのか、二人 を, を追ってるんだ。謎が深いぞ<笑><笑>、ね。なるほど、こんな風になるのか、ね。つかみました。<笑><笑>これはいいですね。どんどん行きましょう。ええ、続いて、ラジオネームがおうさん。あの、あの。 いちごのショートケーキ五つにチョコレートケーキ二つチーズケーキ三つにモンブラン五つミルフィーユ二つに抹茶ケーキ三つ以上をケーキセットでお紅茶でそれからお持ち帰りのマカロン十個セットですねですですエスパ<笑><笑><笑>こんなに当てたらすごくなりますねすごい<笑>神店員になりますね<笑><笑>確かにめちゃくちゃ後食べ過ぎです、ね<笑> 一人かな、わかんない。一<笑>人だったらその通りっす、ね、すごいな。すごい。ちょっとお紅茶で。そうなんだ。いたい一個でしょう。<笑>どんだけ食べるんですか。持ち帰りまでしてますから。おみや。おみやまで。すごい。いで す, よ<笑>すごい。続いては、はいえー。ラジオネームフォトショッピーさん。 あのあの紀元前288年ごろに生まれてこの原理浮力の原理を発見した物理学者の名前はアルキメデスです。 で、ね、ででもアアイディすすすねね<笑>ちゃんと繋がががっっているですです使いいいる使使方がああたたのか<笑><笑>使われ感ごはめられちゃっい続きましてラジオネームベッキーさん。 えお嬢ちゃんお小遣い欲しいのですですお姉ちゃんついて行っちゃダメ<笑><笑>危ない危ない良<笑>かったよ、思ったより危ないうおじさんが危なす<笑><笑>ぎてちょっと引いちゃったん、ね、で<笑> 私ちょっとゲストをしっかり発揮させていただいていやすごいコノハともねお素晴らしいです、ね、よかったコノハちゃんがいて、えー、<笑>よかったよかった行っちゃいそうだったから今<笑>危なかった危なかった失敗でしたいや面白かったなんかん募集してる時はどうなるんだろうと思って、えー、すごいやっぱ本物の力ですよ、ね、素晴らし い,、ねまいありがたいマナコちゃんお気に入りありましたか、ねえー、私圧倒的歩き目でデ<笑> フォトショッピーさん<笑>おめでとうございます面白すぎましたですの正しい使い方<笑><笑>、はい、えーということでたくさんやってきたんですけれども、うん